開催誠におめでとうございます。本日2日目の演舞となります。元気笑顔マックスのうふふ今日も一日張り切って踊りたいと思います。ご精のほどよろしくお願いいたします。よろしく あ 指導に引き続き、うふふらしさマックスのコンテストエ舞でした。ありがとう